平成30年12月8日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社に、今年もしめ縄が奉納されました。阿蘇神社にしめ縄を奉納したのは、一宮町大しめ縄伝承会の斎藤浩一会長らで、しめ縄を軽トラックに積んで神社を訪れました。まず、仮拝殿で奉納するしめ縄のお祓いが行われ、その後、 昨年、仮拝殿に飾り付けた古い締め縄を取り外しました。そして、長さ 3.5 メートル、重さ40キロの真新しい締め縄を、仮拝殿入り口や参拝所などに飾り付けました。熊本地震発生前までは、阿蘇神社の拝殿や楼門などに大締め縄を飾り付けていましたが、地震で拝殿、楼門が全壊したために、 一回り小さい締め縄の奉納となっています。この日奉納した締め縄は、一宮町大締め縄伝承会の会員らが、9月から準備をして作ったということです。締め縄は、仮拝殿をはじめ、楼門前の参拝所や、車のお祓い所など、8か所に飾られましたが、参拝に訪れていた観光客たちも、阿蘇神社の正月準備を見物していました。